大体ねうん1時間弱ぐらい煮込みました大根があのこんな感じで透き通ってくるんですねはいゆで卵もね入ってますんでね、はい、どうも料理の兄さん隆二でーす今回はですねまあね寒いということでですね僕が食べた中で一番おいしいシリーズをねえー、っとやっていこうと思います僕が最初に出したレシピ本の中でこのおでんはですね これで店やりましょうと言われたみんなにね、はいえー、なのでですね、えー、とこのおでんは、えー、と最後においしいです、はい、っていう作り方っもめちゃめちゃ簡単なので、えー、これの作り方をこれからやっていきたいと思います具材はですね大根、ちくわ、さつま揚げ、げこんにゃく、卵、えー、と魚菓子揚げです、はい、まずですね、えー、と卵卵ねごめんなさい今火にかけてたんですけどもこんな感じで。 えー、とゆで卵にしちゃいますと固ゆでにします水から15分ぐらいはゆでるだけですね大根やっていきます4人前ですなんか今日ちょっと真面目になってるなこれなちょっとペッペカペッペッペッペッペ ッ, ペッペということでですねはい秘密道具出ましたねいただきたいと思いますはあ、やっぱこれだねこれぐらいかな 皮を剥いていきたいと思います。あの皮を剥く時、皆さんあの包丁でね、えー、やられる方もいらっしゃると思うんですけども、えっ、ー、と僕はですねえー。面倒くさいので、えー、ピヴィーでやっちゃいます。はい、味は変わりません。まあ、4等分なので。はいでですね。ええー、と、この状態であの面取りしなくていいです。あの煮崩れしてもうまいので十字の切り込み入れといてくださいえー、これはね味染みが良くなるのでやっといてくださいこれはね意外と重要です。はい、全てえっ、ー、と十字の切り込みを入れていきます。はい。 はいこんな感じです下ごしらえが必要なのはですねちくわ、こんにゃくぐらいなのでね、はい、あと卵か、ちくわはもう本当にこんな、こんな感じで、はい、ちくわをね見るとね、あれを思い出すんですね忍たま乱太郎ね、土井先生のね嫌いなのがちくわなんだよね、油抜きはしない、しないです、めんどくさいので、はい、こんにゃくはですねこう縦に1回切って、で横に切ると綺麗な三角になりますので。 ごめんなさいねこれねえー、っとこれ切る前にえー、っとこれもね隠し包丁を入れておいてください、はい、十字に切り込みを、えー、入れてあげてください味しみがよくなるんでねこれはねやった方が時短になるのでねこの方がね こんにゃくに関しては結構香りがある、匂いがあるので、これはですねどうしようとしなくていいんですけど、えー、とこのざるに入れてですね水道の蛇口から出る、えー、とぬるま湯で結構です洗ってあげるから、そうすると臭みが抜けます。こういうフライパン、はいえー、と土鍋とかあるかとか土鍋とかでやっていただいてもいいんですけど、僕はフライパンでやります、あのえー、と大根ね、大根は白に使ってた方がいいので、えーと、平たく入れてください。厚厚揚揚揚げげげでです、はい、厚揚げこんな感じでね、はい、動かし揚げ うねね僕の大好ききなな、ね、こんな感じで入れていきます卵がねまだちょっと煮上がってないのでこの状態でえー、っとちょっと ス, スープをね仕込んでいきたいと思いますまずですね水なんですけども1リットルです白だしがですね山城の白だしね山城の山城の白だしが 70cc です白だし入れてあげてください、はい、これが一番重要な調味料なんですけどもオイスターソースですこれがね かなりいい味出すんですね沸かしていくとどんどんどんどん溶けてきますんでね、はい、お塩ですお塩がね小さじ半分ですねはいこれこれですこれが一番うまいなと思っただしの作り方ですねはい、えー、こちらで煮ていきます卵は、えー、と煮上がり次第殻をむいて、えー、入れていきますだいたいね1時間弱ぐらい煮込みました大根があのこんな感じで透き通ってくるんですねはい、えーとすっと箸 えー、また爪楊枝が通ればえっとこれでいいのでこのまま食べてもまあ美味しいは美味しいんですけども火を止めてえっともう1時間えっと休ませた方があの具材にですねえっとおでんのつゆが染みてすごく美味しいおでんになりますのでえっと時間がある方はえっと1回火を止めて休ませてください煮物っていうのは火を止めて冷める時えときに具材に味が染みますのではいゆで卵もね入ってますのでねはいえなのでえっと1時間えっと休ませてあげてください それでは持っていきたいと思いますまずですねさつま揚げちゃんですねこんにゃくさんですねはいこんにゃくさん僕の大好きな魚が仕上げさんですねふわそうだなお卵です大根さんですはい大根さんねちくわさんですねはいからしですねちょちょいっとね箸に。 けましてはいこちらでですね僕の一番大好きなですね、オイスターソースで作るおでん完成です飲みきっちゃいましたので、はい、今日はですね、えー、と新潟、えー、からおこしの、えー、と長岡さんを飲みます、はい、まずはね 大根の煮えでですすねね、ね確認したいです、ね、これ、ね、箸でほくっと崩れるぐらいになってます、はい、いただきますめっちゃしみとるめちゃめちゃうまいですこれできたで終わったこんにゃくもおいしいですこんにゃくはねもうちょっとしみさせたほうがいいですねちょっと置いた時間が1時間ぐらいだったのでもっとねしみさせてもいいかなっていうふうに思います うまい煮てる間にねおでんの汁があの煮詰まってちょっとかなりいい味になるんですねえなので皆さんね煮るときはね蓋をしないで一、ね、回沸いたら蓋をしないで弱中火ぐらいで煮てあげてくださいポコポコと気泡が出てるぐらいの煮込み具合が非常にいいと思います冷め、はい、やす時間ねできればね2時間ぐらい取った方がいいかもしれないですね、えー、その方がこれもっとね美味しくなるんですよ僕このおでんは結構作るのであとちょっと収録時間まだあるこれ。 もうちょっと染み込ませたら食べたい結局ですね2時間ぐらい味を染み込ませるために休ませてからまた温め直しました結構ね手間のかかった料理になってますまあおでん作るってねこれぐらい、えー、かかると思いますんでまあ、ちょっとね、えー、と食べていきたいなっていうふうに思いますはい、えー、まずね大根の味しみをあっらなくなってますねこれね大根ね うん辛子つけすぎたうまいですねこれは味すごい入ってますこれうん美味しいもう十分しみたすっごい美味しいですうんうんばっちり味入ってます美味しいこれは昔ね、えー、と飲み会やってた時はですね、えー、とおでんとかねえっ、ー、とやったんですけどやっぱねそのおでん 食べな熱燗、ね、っていうねそのシチュエーションにね未まだ勝てないですもんねうん黒、うん、菓子うますぎだよこれおいしいなオイスターソースと白だしのこのねうまい蛇口から出てほしいねほンとうまいこれ おいさそうして、ね、すごくねいろいろねうまみが詰まってるんですが甘みとかもあってこ、ね、おでんのつゆにすごいマッチするんですよねおでんの余りのスープでうどんとかに言るとめちゃめちゃうまいんですよ一度これ試してみてくださいものすごいもうね最高のおでんこのだしぜひ試してみてください本当美味しいです今回の料理おいしそうだなとかですねやってみたいかなと思った方はぜひチャンネル登録をお願いします Peace.、Okay.